こんにちは、アブロードです。今日はですね、フリーランスになった時の失敗談の話をしていきます。僕が独立をして、フリーランスになって、いろいろと仕事をしてるんですけども、まあ、後悔したことがたくさんあるんですよ。今日はその後悔の話を3つに分けてお話ししていきます。皆さん、フリーランスになりたいとか、独立してみたいとか、フリーランス興味がある、副業に興味があるっていう人いらっしゃいますよね。僕もフリーランスになりたいなと思って、いろいろ調べた結果、いろんなことを準備したんですけども、結局、ちょっとした後悔だとか、 失敗したっていうことがあるんですよ今日はですね僕がやらかした失敗をもとに皆さんがですねフリーランスになる時もしくはフリーランス今やられててその失敗を僕の失敗を糧にして自分で成功してほしいなという思いを込めて僕の失敗例をセキュラーにお話ししていこうと思います今日のお話はですね3つに分けてお話ししますで1つ目は何かっていうとフリーランスは失敗するんですよで僕が失敗した中で何かっていうと ニートだだとと思われがちだっていうところですフリーランスってやっぱりフリーターと思われることが多くてフリーランスなのにニートなのに何してるのっていうふうに世間から思われがちですアメリカでこそ2020年ぐらいにフリーランス人口が全体の 40% 労働人口の 40% になるっていうふうに言われてるんですけども正直日本はまだまだで体感でもやっぱりフリーランスイコールその仕事がない人っていうふうに思われがちなんですよ 例えば銀行僕が昔銀行員で働いてたんですけども銀行での信用はほぼほぼないし、えー、ローンを組もうとしたとしてもやっぱり前年の年収、年収っていうのが必要になってくるんでそういった部分でもやっぱりニートというかフリーターというかまだまだ仕事がない人っていう風な。 意見ががあるのがもうほとんんどですなんで特にですすな特にね僕の場合2016年に仕事辞めたんですけどもやっぱりあの会社から逃げた人間だっていう風に思われがちでした会社を辞めて僕は独立したんですけれどもあの銀行辞めたんですけども銀行から逃げた人っていう風に思われがち で, でそこからその自分のねその地位をアップさせるために一生懸命仕事してその当時の僕が銀行で与えていた年収 だいたい300万円ぐらいだったんですけれども年収を超えて、えー、500万円600万円700万円ぐらい稼ぐようになったんですけれども正直ねそんなに稼いだところで見せるところもなくそんなに本当に稼いでるのかどうかわからないって言って逆に疑われたりだとかっていうことでフリーランスになったんですけど年収を稼いだとしてもそんなに信用度は高くないなっていうのが僕の印象です正直あの税金はねあの会社員時代よりも何倍も払ってるんですけれどもそれでもフリーランスは やっぱり世間からののの目目がが厳し い, っていうのが1つ目の失敗なんですこれねどうしようもないんですけども年数が経っていくうちに周りも慣れてきてえいよいよとようやく理解してもらえるのかなっていうような感じです一つ目はフリーランスはやっぱりニートだっていうふうに思われがちだっていうのがあります次二つ目二つ目なんです何かっていうと周りが理解してくれないっていうところがありますこれ僕があったことなんですけども銀行員してます っていうふう風に、えー、イメージしてもらいやすいんですけどフリーランスの場合フリーランス何やってるのって言われて僕がサイト制作をしてますとかウェブマーケティングやってますとか YouTuber ーーやってますって言うとあらこの人大丈夫なのかなっていうふうにやっぱり世間体としては思われがちですなんで僕が一生懸命仕事をして本気でやったとしてもウェブ制作って何か分からない人とか、えー、ウェブマーケティングって何か分からないとか ユーチューバーって何そもそもそれって稼げるのとか仕事になるのっていうふうに思われてる人もめちゃくちゃいっぱいいてそれがやっぱり世の中の 大, 大半なんでそういった人たちからするとやっぱり変な人、えー、周りから理解してもらえないっていうのがありますで銀行でやってた僕がやってた業務ってもう一言で言うと上司の顔色を伺って評価を上げるっていう仕事だったんですよいかに上司の顔色を伺って機嫌をとって飲み会をセッティングしたりだとか 接待ゴルフをしたりだとかっていうふうに僕がいた僕がやった業務はそんな感じの業務だったんですけど も, もう銀行員が全部が全部が っ, っていうわけじゃなくて僕がやった業務が大体そんな感じだったんですけどもそういった銀行っていうと世間的にはいいんだけどその仕事としてやってる中身は大したことないにもかかわらずやっぱり銀行っていう印象で判断されることが多いとでフリーランスとしてはもう大企業と仕事をしてライティングをしたりだとか。 動画制作をしたりだとかっていう仕事をしたとしてもやっぱり世間的には「フリーランスって大丈夫なのニートじゃないの?」っていうふうに思われてしまうとでまあそういう人たちとわざわざ喋らなくてもいいとかそのわざわざ説明するのは時間が も, もったいないのよっていうふうに思ったりする方もいらっしゃると思うんですけどもやっぱりねそういう時が来るんでちょっとしたジレンマというかなんか嫌な気分はしたりします2つ目二つ目なんですけどもあの周りの理解が ししてもらえないいがありますよっていう失敗談でした次3つ目何かっていうとですフリーランスの失敗というか僕の体験談なんですけどもこういうい関係がガラッと変わります今までは例えば高校の同級生だとか大学の同級生だとかと一緒に同窓会だとか飲み会っていうのを定期的にやって参加してたんですけども正直話が合わなくなるんですよこれフリーランスの方あるあるだと思うんですけども結構もう。 みんなななと話が合わなくなります例えば会社に勤めている人がほとんどなので会社に勤めていて会社のね仕組みだとか俺はもっとこういう風に働きたいんだとかあの上司が全然働けなくて俺やったら絶対あのもっと成績伸びるのにっていう風な話を聞くわけですよ。で僕も銀行員時代にそういった愚痴のみとか上司の悪口を言ったりするのみって絶対やりたくないなと思っててほとんどやらなかったんですけどもやっぱり同級生 が集まってくるとそういうい仕事の話に な, るわけですよ、ね、でなってきてですごい散々会社 の, あの悪いところばっかり言うのに結局あの自分で仕事をしたりしないとかでもう僕だったらそんなに嫌だったら会社辞めればいいじゃんって思うんですけどもやっぱり世間的には辞めれないとで悪口だけ言うっていう飲み会が も, うものすごく嫌いで本当に嫌いだったんで。 わわざわざ行く必要もないないと僕がわざわざその上司の悪口を聞きに飲み会に行くっていうふうに思っちゃってそれだったら行く必要ないなと思い始めて、えー、飲み会行くのをやめましたでそうなってくるとやっぱり新しい交友関係ができてきて例えばフリーランスとして活躍してる人と飲み会行ったりだとかもうそもそも飲まなかったりするんですけどあの食事会行ったりだとかあとはフリーランスとか個人事業主とか。 または起業してビジネスを持っている方と一緒に飲み会に行ったり、食事会に行ったりっていう風に、もうこういう関係がガラッと変わって新しい友人を作るっていうのがいいのかなと僕は思ってます。実際ですね、僕もいろいろと友達を作るために福岡のフリーランスコミュニティを作ったりだとか、あとは無料の勉強会だとかっていうのを作り始めてで新しい友達がどんどんできてきたって。 ですで一番最初フリーランスになって成り立ての頃は1人でずっと仕事をしていました何でかっていうともうパソコンで仕事をするライティングだとか動画編集、えー、あとはウェブマーケティング の, あの広告運用をしたりしてたのでもう家でできるんですよねそうなってくると、えー、オンラインでミーティングしたりだとかあとはスカイプとかズームっていうアプリを使ってもうテレビ電話で会議をしたりするんでもう家の中で全部完結しちゃうんですよそうすると こういうい関係が狭くくなってくるんでもっと友達を作りたいと思ってフリーランスのコミュニティを作ったんですけどやっぱり結構難しくてあのいろんな人が来てなかなかねあのいろんなクレームがあったりだとかしてやめちゃったんですけども今はあのもっとクローズドなオンラインサロンっていうのをやり始めて全国各地で、えー、面白い人が集まるような仕組みを作って仕事をしてます。でどんんなこととをしてるかっいいうとオンンンラインサロンめちゃくちゃゃいくいですよ 面白くて何がいいかっていうとフリーランスになりたい人とかフリーランスに興味がある人たちも来ててでプラスライティングに興味がありますとかライティングのスキルすごく高いですね単価だとかあのインタビュー記事とかも書けますっていう人がもう結構入ってくれてるんで84人ぐらいですね今入ってくれてるんでそういった人たちと一緒に仕事ができるんですよ 例えば東京での取材の依頼が来た時にその人に取材依頼をお願いしたりとかインタビュー記事書いてくださいってお願いをしてその人がやってくれてで納品されて僕が編集をして会社さんに納品するっていうふうにやったりだとか仕事のシェアができるようになったんで僕の仕事の幅も広がるとかそういった例えばライティングだとか動画編集だとかあとは SNS の運用だとかデザインの話だとかも結構シェアできるんでオンラインサロンめちゃくちゃ今もう僕楽しく使ってます 運用してますで今度ですね僕やるのがフィリピンのセブ島でフリーランスの留学フリーランス合宿っていうのをやろうとしてますこれ面白くて何がすごいかっていうと Airbnb っていう民泊サービスを大体1ヶ月ぐらい借りるんですよねその1ヶ月の中の2週間だけをあの公開してで2週間を一緒にシェアしながら仕事シェアしたりだとかあとは家を一緒に住んで、えー、行ったりだとかあとは土日は、えー、一般 の人と一緒にイベント例えばセブ島のフリーランス集まりイベントだとかあとはその動画編集の講義をしますとかあとは SNSTwitter の発信どういう風にやるのとか YouTube でどうやって編集するのっていうような細かいフリーランスに必要なスキルアップ講座をどんどんしていこうかなというふうに思ってますでこれをまずはねプレでやってその後に何がしたいかっていうと今度は世界各国で同じようにやっていきたいなと思ってます例えば 僕が今度はあのニュージーランドに行きますっていう風に告知をしてニュージーランド1ヶ月間家を借りたんでその2週間一緒に勉強講座開きますっていう風にやってフリーランスが留学できるようなシステム仕組みを作っていこうかなっていう風に思ってます、えー、よかったら参加して見ていただければなと思ってますこれいいですよねフリーランスの留学今度どんどん作っていくんでよかったら Twitter 発信したりだとかあのオンラインサロンの方で中で、ね、一緒に作って 一緒にね、フリーランス盛り上げていただければなというふうに思います。今日はですね、フリーランスになった時の失敗談、起業して失敗した3つの話をしていきました。皆さん、いかがだったでしょうか結構やっぱりね、ニートだと思われがちだとか、あとは周りの人が理解してもらえないとかっていうような、ちょっとしたね、ニッチな部分があるんですよ。あとはあの、こういう関係が変わって、いろんな新しい人もいるんですけど、あのちょっとね、自分と合わない人も出てくるんで、えー、自分でバランスを取りながら仕事をしていくのがいいんじゃないかなというふうに思います。 今日の動画ありがとうございました。また次の見てくださいね。ありがとうございました。バイバイ。